この動画はパックテント初心者の猿が購入から実践までシリーズでご紹介しますのでパックテントに興味あるけどまだ持ってない方向けに制作しましたご興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧いただけると幸いですということで今映っているのが猿が初めて購入したソロキャンプ用のパックテントです何せソロ用のパックテントについて何の知識も経験もないため どれを買えばいいのか、よくわからないまま衝動的にポチりました。ネット上でパックテントを使ったキャンプの写真を見ていると、一番目を惹かれるのが、テントの前で焚き火をする様子です。パックテントでソロキャンプしている人たちは、細かなスタイルや道具こそ違っていても、焚き火をメインに楽しんでいる様子が、猿にはとても魅力的でした。猿の知人には、赤まさんと言う。 ガチの群幕キャンパーさんがいるのですがいきなりあのレベルを真似するのは絶対に無理なので一から試行錯誤してみますそこでまず最初は先日届いてそのままになっているパックテントを開封して中に入っているものを確認してみます最終的にはこのシリーズ動画のゴールである眺めの良いキャンプ場でパックテントを張って盛大に焚き火を楽しむことを夢見て一つずつやってみます さてと届きましたねではいこんな感じかなぽいですね、まあ、検査キャンプでねタップテントあもまり使わないと思うでこれがボールですねこれが本体こちらにも入って 出るのがあペグですねペグは鉄製ですね鉄製でこれが重たいんだ、まあ、パップテントねピスに置くとこんな感じだねまあサイズ感的にはだいたいこれでわかりやすいんじゃないですかね amazon で購入した際初期不良の場合は交換しますので商品到着後東海内にご確認ください という説明がありました。よりによって1月中旬という、1年で最も寒くなっていく時期に、新しいテントを買ってしまったことを少し後悔しつつ、しぶしぶ、庭で試し張りしてみます。初心者の方だとロープの結び方で戸惑うことがあるので、少し丁寧に移しておきます。長さ調整用のスライダーも付属してますので、これは役立ちます。何せ、ロープ止めが多いパックテントは、 楽できるところは楽しないと設営が面倒で億劫になります結び方といってもサルがやっているのはごく簡単な方法でスライダー側はロープが抜けないように簡単結びをするだけです反対側も簡単結びを2回やってほどくときに引っ張るだけでよいようにするだけですしたがって 知らないと結べないような難しい結び方は猿はやっていませんのでそうした意味では習うより慣れろでいいと思いますキャンプに行く前の日の夜とかに手元にある紐などで一度やっておけばわかると思います設営方法については正しい手順が収納係数値側に印刷されていましたので簡単に紹介します。 平らな地面に広げて四隅をケグで固定し、メインのポールに本を立ててロープを張ってポールを固定します。インナーテントを吊るした後で、テントの前側を跳ね上げて別のポールに本を立てて固定するということです。ただし、できれば先にメインポールを2本立ててから、テンションかけて四隅をケグダウンした方が綺麗に貼れそうなので、その方法で挑戦してみました。映っているのは、 初めて袋から出して貼った時の様子なのでロープに必要な結び目がついておらず全部で6本あるロープにまずは結び目を作っていきました猿は過去に三角柱を横に倒した形のテントを貼ったことがあるのでその時の記憶をたどれば何とかなるだろうと高をくくっています映っているように1本のポールだけ不安定な状態で立っている時は 倒れないいように気を使いますというのも最初の2本のポールを一度も倒すことなく設営できれば設営後に汗ばむような疲れはないのですが逆に立ててたたりりり倒しししを繰り返まししまうと予想以上に疲れます建築で言えば「胸上げ」の工程と同じではないかと思うのですが不安定な状態から安定した状態に移り変わる瞬間が一番気を使います。 人によってやり方は違うと思いますので正解はないと思いますがサルの場合はペグを打つロープをかけるポールを掴んで先端をハトメ穴に入れポールを立てるロープをポール先端にかけるロープの長さを調整するという順番で一気にやることを心がけていますそうすればポールを立てたり倒したりを繰り返してしまうようなことが減って楽だと思います ケグを差し込むループは映っているように黒いベルトで長さ調整するタイプでした。購入時は全てのループが一番短い状態になっているため一つ一つベルトを緩めてループを広げるだけでも時間がかかります。ドーム型テントと違ってこのケグ用ループも全部で11箇所もあるのでキャンプ場に行く前にあらかじめ広げておきたいところです。 こういう作業は、やはり、事前に確認しておく方がいいですね。Amazon の口コミでは、使っていくうちにループが外れてくるという情報が複数あったのですが、サルが確認した限り、ループ自体の強度や、縫い付け方は、特に問題なさそうなので、その点は安心でした。跳ね上げるためのキャノピーポールは入っていなかったので、家にあった細めのポールを使ってみました。 太さが16ミリの短いポールを4本つないで152センチにしたものを2本組み立て、木刺しになる部分を跳ね上げてみます。キャノピーがあると小さい屋根のような感じなので日光や雨がしのげる快適な空間を作ることができそうです。もちろんキャノピーはタープほどの大きさはないですがソロキャンプだとこれでも結構役立ちそうだと感じました。 テントは建て終わったのにケグが7本も余っているのが謎でしたが、インナーテント用であることが、後でわかりました。ベッドで探しても見つからなかったので報告しておきますが、テントを張ったエリアの広さは、横が450センチで、縦が300センチでした。これは一番端のケグから、反対側の端のケグまでの長さになります。 とりあえずね、立ててみて、気づいたことね、ちょっと思った順にいきますけど、まずね、あれだね、ペグはちゃんと、これ地面までね、えー、深く刺さないと、せっかくスカートがあっても、こう地面から浮いちゃうね。なんか以前持ってたね、あの、パップテント、もうだいぶ前だけど、あれはね、スカートついてなかったんだけど、今回ついてるので、 どんな感じで隠れるんかなと思ってちょっと楽しみだったんだけど、ペグをね、一番下まで打ってないと結局ね、意味がないですね。ここなんかちょっと石があったもんでね、あの、避けて避け打ったんだけど、そうすると、え、スカートがね、浮いちゃって、なんか風が通っちゃうし、あの、夏だったらね、虫が入るとか、まあ、雨とかね、いろいろあるので、ペグは下まで打ったんといかんかなと思いましたね。下まで打ってればね、やっぱスカートがあると、え、いいなというのは思います。 あと、うん、やっぱね、このコットンが 35% 入ってるのかなこれはいいと思います。あの、あの軍のね、本物ね、と違って 100% コットンじゃないので、まあ、軽いですし、まあ雨とかもね、ポリが入ってるから、ちょっとこう弾いてくれるような、その防水性も多少ありそうですし、まあ軽くてね、っていうのが一番いいよね。あとは気づいた点としては、この内側にね、こういうループがついてます。 えー、この、えー、三角形の斜面のね、えー、ここが1つ目ちょっと見にくいと思うけどそれから2つ目ここについてますねそれからこっちが3つ4、えー、つで反対側も、えー、ここね5つ6つ7つ8つですねはい これはね、こうなってるので、外側とワンセットだね。これね。あのー、このね、ジッパーを開けて、くるくるっと開けた時に、それをここで止めるというね、あのそういうループですねで。それ以外のループとしては、この上側についてるかな。ちょっとこれも見にくいと思うけど、この端っこに1個、それから2個。 そしてここはループとこれはランタンハンガーかな3つで4つでこの端にも1個ついてますねここにありますねちょっとちっちゃめのやつねこれが多分インナーを吊るすやつかな、うん、今ね結構パンパンに張ってるんだけどそれでもやっぱりこうね ドームのようにね内側からこう外に向かってね張り広げてくれるわけじゃないのでなんかちょっと重たいランタンとか吊るしたらこうね下がってくるのでまあこれはしょうがないよねパップテントはそういうもんだろうなと思いますで、えー、と今発りでね何の調整もまだしてないですけどその時にこう内側のね、えー、ポールからポールの間ちょうど2 0 0センチだね だから200以内身長私だと180なのでまあそれだったらね、ポ、まあ、ールに足を当てずに眠ることはできるかなという感じですねなるべくこのポールをね、外側にしてみた方がいいのはいいよね はいえー、なるべく、ね、頑張ってポールを、ね、外側に、ね、なるべくこう出してみたんですねこれ以上出すとちょっとん風に弱くなるかなとか中央がたるんであるかなとかいう、ね、限界で、えー、今サイズが220ですねだから、まあ、220ぐらいまでは、ね、ポールとポールの間で確保できるかなというのが。 限界かと思いますもうちょっとやろうと思えばねできなくないんだけどあんまりそれはやりたくないですねあの強風とか夜中にね雨がね強まった時なんかに、ねえー、緩んじゃうというかねボールがね、えー、最悪倒れちゃうんでそれはしたくないかなと思うのでまあ適正は220が限界、まあ、やっぱり210ぐらいまでにした方がいい気がしますね。 地面との間間に隙間があった部分はケグを打ち直していますゴールに付属してた雨水の侵入防止の傘みたいなのを差し込みましたがこれが本当に役立つのかいの猿にはわかりませんあとはね中に入って、まあ、座ってみてね思うことなんですけど、まあ、やっぱりねここの部分サイドウォールがないので。 バッチリね、えー、思いっきりねここが開いてますからあのー、まあ腰掛けてね前見てる分にはいいけど横見ると横のサイトとかがあるとね思いっきりまあ見えちゃうっていうのはありますよねまあそれは仕方ないかなとサイドウォールあると逆にね今度はテントが重たくなるしあの通気性は悪くなるんでね冬はいいけど夏は暑かったりまあ焚き火の煙なんか入ってくると煙たかったりというのでね まあ長所短所あるんですけど私の場合は軽い方がいいのでねこれはこれでいいかなと思いましたバックテントで使う椅子についても確認しておこうと思います長時間座った時に一番楽なのはハイバックチェアです映っているのはカスケードマウンテン テ, ンテックの折りたたみチェアですが猿が過去のキャンプ場で一番よく使ってきた椅子です軽くてコンパクトに収納できるので移動時には便利で展開すると背もたれが適度に楽な角度で。 しかも高くて、固めの首枕が、すごく気持ちよいです。この椅子だと、跳ね上げたキャノピーの下で使う場合は気持ちよくて最高ですが、雨が降ってると足はキャノピーの外にあるので濡れてしまいます。またテント内部に入れると、頭が疲れてしまうので、ダメでした。続いて、極点スタックの、ミニディレクターチェアです。折りたたんでも小さくはならないですが、アルミ製なので軽く、 座った時に頑丈な印象の安定感がある椅子です。通常のディレクターチェアより小さいので、キャノピーの下だと余裕があり、テント内に入れても座ることができました。ただし姿勢正しく腰掛けると頭に当たるので、前鏡で焚き火をするか、後ろのメリに体を倒して座ることになりそうです。キャノピーの下で焚き火をするときには、おそらくこれがベストだと思いましたが、くつろぎたい時間だと、 いまいちな気がしました。座面が同じぐらいの高さで、しかも、くつろぎやすい姿勢で座れる椅子は、ムーンレンスのキャンク椅子です。ディレクターチアのような頑丈なフレームはないですが、やや体を倒した姿勢で座り続けることができるので、気持ちは良いです。キャノピーの下だと頭の上にもかなり余裕がありますし、焚き火いじりは、やりやすくはない姿勢ではありますが、不可能でもない感じです。 思いっきりテント内に入ってみると、やはり頭の上には余裕がなく、雨が降ってテントが濡れてたりすれば、濡れた布が頭に当たるのは厳しいです。テント内など頭上にランタンハンガーもあるので、それが当たる点も少し気になります。この椅子の場合はツーウェイ仕様なので、足を折りたたんで、グランドチェアのようにしてみました。これだと、座面がさらに低くなりますので、テント内にいても、 頭に少し余裕がある感じになりました。くつろぐ目的で、このカップテントでキャンプをする場合なら、おそらく、この椅子の、この使い方がベストだと思いました。ただし、ここまで座面を低くするのであれば、いっそのこと、椅子なしの地べたスタイルか、背もたれだけの、キャンプ用の座椅子でもいいような気がしてきました。背もたれがあるので、テント内でスマホを触ったり、 読書したりするにも使いやすいマットチェアだし夜キャノピーを閉じた後も狭い空間で使いやすい椅子です100円ショップで売ってる小さいマットなどを併用すればさらに座り心地は良くなりますが背もたれが低く完全に寄りかかることができないのが少し課題です試しにキャンプ用の座椅子に座った後でハイバックチェアに座ってみると恐ろしく快適なのでやはり キャンプで使う椅子は大切だと思いました。キャンプ場でパックテントを使うとなると開放的な前面や側面は一時的にクローズできれば便利そうです。といってもわざわざキャノピーを閉じるのは面倒くさそうなので一時的に目隠しするためにキャンルーで売っているミニタープが活用できないか試してみます。 キャンドゥーのミニタープはサイズが 150cm×200cm なのでもしかするときったり使えるかもしれませんカープテントを初めて貼ってみて思ったのですが確かに全面を大きく開放できること型のテントにはない魅力っぽいですが反面キャンプ場に着いた時はたまたま運よく空いてて眺めの良い場所に設営できたとしても後で来たパーティー系のキャンパーさんたちが目の前に設営すると 状況がが変わることが過去にもよくありましたまた、キャンプ場に着いた時は天気が良くても突如雨が降ってきたり風向きが変わってテント内に風が吹き込んでくるようなことも当然考えられます猿が作業を始めると偶然にも測ったように強風が吹いてきましたミニタープの上部分はポールに引っ掛け下部分はケグで固定することで 思った以上に感じよく風よけを作ることができました。これは使えそうです。正面からの目線が気になるような状況になった場合でも、幕内を少しだけ目隠しするような使い方に応用できそうです。思った以上に便利です。側面の目隠しにも使えないか、もう一つのミニタープをかけて試してみます。今度はタープの短点のハトメリングを使って、キャノピーポールとメインポールにまたがるようにかけてみました。 なんとこれも思った以上にぴったりですいやー素晴らしいねあのキャンドゥのタープを2枚貼るとこのサイドボールの部分がねガバッと隠れるの で, あので前面もねちょっとこうたるんでるんでね長さが違うんでどうしてもね隙間が空いちゃうんですけどただそれでもねあのプライバシー感はねかなり確保できますねさっきに比べるとね。 これはねいいかもしれませんっていうかめっちゃいいですキャンドゥータープね1枚550円なんでこれあのまああの2枚あれば前と横とかあるいは両横とかね、えー、余ってるペグね入ってたやつでできますのでこれねいいと思いますねなかなかなかなかいいと思いますそうそう補足ですけど新しいポールは立ててません今立ててるこの4本のポール の先端を使えばででできますのであの新たなな、ね、ールはいらないらとっても便利です長くなってしまいそうなのでシリーズ1回目はこの辺りで一旦切ろうと思いますパークテントはサルが思ってた以上に高機能だったのでまだインナーテントも貼れてませんがアウターの側面を開く機能なども次回で紹介しますパークテントは構造が単純なので拡張した陸風できる余地が多く 100円ショップのアイテムを使えば便利な使い方がたくさん発見できそうですまだ実践で投入していないので何とも言えませんがそうした意味でも今後が楽しみになるテントでしたまあしばらくはですね雨が降ったり強風が吹いたりしてねでこのテントこのまま放置してねまああのどのぐらい内側にね水が入ってこないか防水性があるかとか まあ強風に対してね、張り綱が、まあ、緩みにくいか、たるみにくいかとか、まあそういうのをね、確認しないと、まあなんとも今の時点では言えないですね。まあテクニカルコットン、そのコットン 35% っていうのが、僕が以前持ってたあの、ペンえっ、ー、と、何、あのちょうどでかいねいや、パップテントっていう名前じゃなかったけどね、シェルターだったかなんかそんな名前のやつだったけどね、まあ機能は全く一緒ですけど、それと比べるとね、テクニカルコットンっていうのは、 うーんまあ頑丈なイメージもあるし、まあ、やっぱ火に強いというのは事実だしかといって綿 100% みたいなねあのガチの 群, 群膜よりはね随分軽いしまあ一般用というかレクレーション用としてはねとってもいいんじゃないかなというのは思いましたねはい色がねあのベージュっていうかサンドっていうかね まあこれは汚れやすいと思いますけどまあそれはねもうキャンプするんだったら汚れる僕は特にねそういうのはどうでもいいかなというのは思いますねうんまあ穴が開いてきたりねチャックが壊れたりねハトメの周辺がねなんかいかれたりとかそういうやっぱ共同的な問題があるのが一番心配なのでそこがね、まあ、強風が吹いたり雨が降ったりした後でちょっと確認しておきたいなっていうのは思います えー、小さい頃にねあのボーイスカウトとかでね張ったようなテントああいうイメージがどうしてもね、うん、まくってあるんですけど、まあ、ちょっと懐かしい感じがしましたねあの辺のことを思い出しましたね、はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いしますこれはかなりクローズな感じですねかなりクローズです ここにこう入れてやる。